みなさんこんにちは、ゆっこです奥多摩 n o 本日の最高気温は35度湿度も高くてムシムシして今日も暑いです、えー、前回の RS イチリキッドウィンドインプレッション動画たくさんの反響ありがとうございましたで、えー、その後効果はどうなのかっていうところで、えー、この夏約2ヶ月間使ってみてまたいろいろと感じたことがあるので 参考にななればいいいと思い動画を撮影しております改めてリキッドウィンドとは気化熱を利用したクールアイテム で, で専用インナーに冷却水を染み込ませて走ると涼しいよというものなんですがで前回、インプレッション動画を撮影したのがまだ6月だったんですよね。で梅雨が明けて猛暑日が続く中で 日中35度、6度、7度とかこれくらいの気温になってきちゃうとなんとあんまり涼しくないんだよね。<笑>っていうのも真夏の炎天下で長時間走ってると冷却水自体の温度がぬるくなってきちゃうんですよねそうすると、まあ、つけてないよりは全然涼しいんですけどだいぶ効果が落ちてきちゃうなぁと感じました。 でまあ、ちょいろいろ試してみてクール感を保てる方法を見つけたのでご紹介しますでこれが他のバイク乗りの方もやってる方がいたんでもしかしたらすでにやってる人も多いかもしれないんですけどゆっこ流アレンジもうね何でもいい安いのでいいので1つ水筒魔法瓶を用意して冷却水と一緒に冷凍庫でキンキンに冷やします それもできれば一晩以上でその冷えた冷却水を魔法瓶に入れてシートバッグか何かに入れて持ち歩いて休憩の時にでもボトルに補充していきますリキッドウィンドの説明書には 保冷剤を一緒に持っていくとかあと事前に冷蔵庫で冷やして持っていくといいですよっていうようなことは書いてあるんですけど冷凍庫に寝かせたものを魔法瓶に入れて少しずつ継ぎ足していくとかなりクール感が保てるのでおすすめです本当はねボトル自体が魔法瓶化されたら一番楽でいいんでしょうけどそれからコメントにもありました冷却性はどれくらいでなくなるのかという点について もうね真夏日は信号待ちとかで暑いなぁと感じるたびに平均5プッシュぐらいはしてると思います結構多めにプッシュしてる方だとは思うんですけど、えー、冷却水1パック300ミリリットルが日帰りツーリング大体2日間ぐらいでなくなりましたもちろんね移動時間とか走り方とか天候とかにもよって変わってくるんで個人差が出てくるところだとは思うんですけど お日休みの人が毎週末ツーリングで使用したとして、えー、かける ×4 で、えー、冷却水代2640円がひ月つ月ひ と, 月、えー、ひと月の大体のコストの目安になるかなと思いますでまずねスターターキットを揃えるので、えー、1万円ぐらいかかりますが、えー、それ以降冷却水代1ヶ月3000円前後で夏のツーリングが少し快適になると考えたら ううでしょう、まあ、暑い時期限定の使用っていうのとあとあんまり持続性のない水でぬらすタイプのクールマフラークールタオルとかをなんとなく巻いてるよりは全然ありかなと個人的には思いますまあね値段とかあんまり気にせずもうガシガシ使いたいんで冷却水代はもうちょっと安くなったらいいなと思いますねあとねデメリットというか 気になる点が1つ出てきました泊まりがけのツーリングとかあと私がよくやる日帰りツーリングで温泉に立ち寄るとかそういうインナーを途中で脱がないといけないような予定がある場合ちょっと気軽に身につけていこうっていう気にはなれないなと思いました専用インナーに数箇所輪っかがついててそこに送水チューブを通してセッティングしてるんですけど。 このチューブをまず全部こう外してからじゃなないいと、えー、インナーが脱げないんですよねただでさえ汗と冷却水でまとわりついて脱ぎにくいこのインナー目的地についてまずチューブを全部外してから脱い で, で帰りは荷物になるって考えたら、うん、ちょっと面倒くさいなと思って前回の温泉ツーリングの時はつけていくのを諦めました。 なんでもっと着脱が簡単にできればいいなーっていうのはすごく思いました替えのインナーを持ってれば、ね、帰りもまた身につけていけるんでしょうけどこのインナーだけで5000円くらいするのでなかなか追加で購入するっていうのは難しいと思いますねそれからチューブの中に結構冷却水が溜まって残っちゃうんで着脱の時に結構飛び散ります 気をつけてても飛び散ります<笑>一回ソファに巻き散らしちゃったことがあってそれからはお風呂場の脱衣所で取り外しするようになったんですけど部屋の中での着脱は結構気を使いますえ冷却水飛び散り要注意ですねただね、この間久しぶりにリキッドウィンドウなしでツーリングして思ったんですけどリキッドウィンドありのツーリングに慣れちゃうと なしで走ったときにこうどうしてもね、癖ででプッシュしたくなっちゃうんですよね<笑>着脱は手間かかるし、見た目はちょっとあれだし、あとね、チューブがこう飛び出てるんで、歩いてても時々物に引っかかったりしてね、もう邪魔くさいなって思うときもあるんですよ、あるんだけど、なければないで欲しくなるもんだなと、あやっぱりつけてると全然涼しかったんだなって思った、そんな瞬間でした。 そんな感じでもっとこうなったらいいなっていう点は約2ヶ月使ってみていろいろ出てきましたがこういう、ね、ツーリングが快適になるアイテムがどんどん出てくるのは嬉しいことなので何か面白そうとかちょっといいかもって思ったものは試していきたいですね。えー、ということでリキッドウィンドユーザーの皆さん真夏になんか効果が落ちちゃったなと感じた方は、えー、魔法瓶作戦試してみてください。以上 リキッドウィンドを2ヶ月使用してみての感想でした。またねー